作戦データ同期完了行動を継続しますすべて計画通りです<笑>油断しました<笑>了解イエスキャプテン出発の時間ですすべて計画通りです 捜索中出発の時間です了解<笑>これがあなたの本当の計画ですか出発の時間です 全て計画通りです 了解出発の時間ですイエスキャプテン目標6ファイアオールユニットファイアアットウェル 開始うまく隠れておるが殺気を感じておるぞ承知した艦長移動開始<笑>承知した艦長移動開始承知した艦長 計画通りです出発了解はしないでください少し休みましょうこれも計画の一部です出発の時間です了解目標エリア捜索中 紹介 ん<音楽> 計画通りです出発の時間ですイエスキャプテン了解目標エリア捜索中出発の時間ですすべて計画通りです邪魔しないでください あっ。 承知した艦長《うまく隠れておるが殺気を感じておるぞ》 承知した艦長移動開始承知した を開始<笑>承知した艦長。 キャプテン。 計画通りです 企画通りです。 エリア捜索中了解邪魔しないでください<笑>これがあなたの本当の計画ですか作戦データ同期完了行動を継続します 時間ですべて計画通りです。 了解 計画通りです。はい出発の時間です。目標エリア捜索中。了解出発の時間です。了<笑><笑>断しましまた了解出発の時間です。 通りです 休みましょうこれも計画の一部です了解です出発の時間です了解出発の時間です 通りです目標エリア捜索中はい、出発の時間ですすべて計画 出発の時間です。